無ですうまくいってる会社の特徴とか事業の特徴生態の特徴いいますね生態がうまくいってる特徴としてやっぱしつこくやり続けることなんですねで最近また廃業しましたっていうふうな連絡ある人からもらったんですけどやっぱと自分で辞める人はビジネス潰しますまあ PT やってて、えっと、独立開業したけど病院勤務戻ります訪問看護戻りますとかえっと まあ、訪問に戻りますみたいな感じの人が辞めていって潰していくんで結局だからしつこさとしぶつとさで時代が変わっていきますけれども追求していく考え方があったら。 間違ってはっきりううと絶対うまくいくいですね今のこのコロナでこんだけ混乱してるご時世でもうまくいってる会社見てたら何なのかって言ってめっちゃしつこくやってってる会社でだからやっぱりしつこくしつこくしつこくっていうことをやっていただくことと潰れるときは自分で廃業だから生態にて廃業なくて自分で辞めはるときが廃業なんで強 そ, そうってことを知っておいてください下のリンクから私の治療ン系100万のノウハウのせてるんで見てください